映画の歴史を塗り替えてきたあの大ヒットシリーズ「ルローニケンシン」がついに完結最後の敵は十字傷の謎を知る男立て抜刀さえ究極のクライマックス「ザファイナルお前を止めねばならぬそして。 物語は時空を超えて流浪に剣心最大の謎へあんだけ人を殺めてもあいつの心の中には汚れ一つないこのままずっと人を殺め続けるおつもりですか奈緒巴です幸代巴なぜ剣心は二度と人を斬らないと誓ったのかどんなことがあろうとあなただけは絶対に斬りはしない ウロー献身最終章ザ「THEFINALTHEBEGNING」ビギニング